どうも、皆さん、こんにちは、けんです。2019年に5000円以下で買えるおすすめのキャンプ道具っていう動画を投稿したんですけども、おかげさまでめちゃくちゃ再生されています。ありがとうございます。ということで、今回はタイトルにも書いてある通り、5000円以下で買えるキャンプ道具2を紹介したいと思います。まあね、あの、おすすめのキャンプ道具って言われても、10万円ぐらいするものをあの紹介されても困っちゃうと思うんで、えー、5000円以下で買える道具だけを紹介したいと思います。ということで、早速、雰囲気を出すために焚き火台に火をつけましょう。僕が焚き火に火をつけるとに使うのは、この、 ファイアライラター999円ですこれ簡単に言うと着火剤付きのマッチなんです使い方はマッチのように箱の側面でするだけです持ち手の部分は着火剤になっていてこの状態から7分から8分間燃え続けます火をつけるときマッチを使ったりガスバーナーを使ったりメタルマッチを使ったりいろんな方法があると思いますが大前提として焚き付け用の細かい薪を用意しなければなりませんマッチ1本でこのの太さの薪に火はつけません しかしファイヤーライターであれば8分間燃え続けるんで細かい薪をよくなくても太い薪に直接火をつけることができます火がつけばある程度の風にも強いですし適当に組んだ薪にポイッとしとけば絶対に火をつけられる失敗しない火付けグッズですということでこれを使って焚き火台に火をつけたいと思いますえ焚き火台はどこかってこのメスティンの中にありますじゃじゃーんなんと焚き火台が入っています CLS 焚き火台 M サイズです これ結構すごくないですか最近はちっちゃくなる焚き火台とかめちゃくちゃたくさん出てると思うんですけどもこの小ささ正直レビチですこのメスティンいわゆるダイソーメスティンと呼ばれるもので多社製のメスティンより小さなメスティンですけどこんな感じでくるくる組み立てていくと結構大きな焚き火台になりますメスティンの中に入っている焚き火台なのに楽クメスティンを火にかけられるくらいの大きさですメッシュの焚き火台で火床の高さを調節できるので薪でもいきますし炭でも使用可能です 小さな焚き火台とかバーベキューグリルってたくさんありますけどこれが最強だと思います僕焚き火台5 6 0個持ってるんですけどもダントツでちっちゃい焚き火台ですということで焚き火に火がつきましたいや焚き火見てるとめちゃくちゃなんかお腹かいてきましたねなんか食べ物な い, いかなあポケットの中にソーセージが入ってましたでもこれどうやって焼こうということで3つ目で紹介するのが田中文金属のフォールディングバーベキューネットですこれマルチツールみたいな見た目をしてるんですけども分解してあげればじゃじゃーん こんなな感じであっという間に網に網りますこの収納していた部分はとってにもなるんでこんな感じで厚いところに置くこともできますこの網なんとさっきの焚き火台で組み合わせるとめちゃくちゃちょうどいい感じになるんです普通サイズのメスティンだと焚き火台と網2つともまとめて持ち運べるのでソロキャン最強の組み合わせになりますということでいい感じでソーセージ焼きましたいただきますうんおいしい、はあソーセージ食べたらめちゃくちゃお腹いっぱいになっちゃいました こういう時ってコーヒーが飲みたくなっちゃいますよねということで4つ目の紹介するのはこちらジャジャンレスケト ル, 1リットルですこのケトルをお勧めする理由は主に2つあります1つ目の理由はこの蓋が大きいということここが大きいのでこうやってガス管とかガスバーナーさらにこのガスバーナーとかこういったものを入れて持ち運ぶことができますさっき紹介したこのメッセージに入る焚き火台こんな感じで入れることができました面の形がこういった丸いものであればここに入れて 持ち運ぶこともできますもう一つの理由は指が届くということこんなに口が大きいんで例えばこんな感じで手を入れて隅々まで洗うことができますこういったラーメンとか作った後の油汚れも隅々まできれいにすることができますということでこのケトルを使ってお湯を沸かしましょうキャンプでコーヒーを入れる方法ってたくさんあると思うんですけどもこういったドリッパーを使ったドリップコーヒーが一番主流だと思いますあらゆるメーカーのキャンプ用のコーヒードリッパーを使ってきたんですけどもその中で最もおすすめなのがこれじ ゃ, じゃん テトラドドリリッップのドリッパーですこのテトラドリップのドリッパーおすすめの理由は薄くなるからです100円ショップでこういったドリッパーって売ってると思うんですけどこれ薄くはなるんですけどもこの足の部分が出っ張っていてこんな感じでメッシに入りきれないんですよねこれ実はしかし今回紹介するこのテトラドリップは3つのパーツを組み合わせてドリッパーにするんでこれ分解してしまえば。 はい、こんな感じで、えー、めちゃくちゃ小さくすることができます。このテトラドリップだったら、こんな感じで、メスティに入れることができるんで、えー、スタッキングしたい方にはすごくおすすめなドリッパーです。ということで、コーヒー入れてます。このテトラドリップは青色なんですけど、こういった赤のね、ポップとかにこうやって組み合わせると、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。あの、無機質なこうステンレスもかっこいいし、絶縁性あるんですけど、まあ、こういった色がついてるのもすごくいいなというふうに思います。ということで、コーヒーできました。早速いただいちゃいましょう。 めっちゃうまいちなみにキャンプとコーヒーに関する動画は一本の動画にめちゃくちゃ分かりやすく、えー、まとめてるんで、えー、キャンプとコーヒーに関してもっと詳しく知りたい方はこちらの動画をご覧くださいということで、ね、コーヒーも飲み合ったんで今度は雰囲気を出すために火をつけたいと思いますということで6つ目のスペースなのはこちらコーールルルルマンのルミエルランンンンののミエララタトプバージョンですこのトルコランプ風コールマンのルミエルランタンは実は自作品なんです この、えー、ルミエルランタンのガラスのホヤに、えー、こういった三角とか四角とか丸とか、えー、ビーズとかそういった、えー、ガラスをくっつけてオリジナルにしていますまず A444 紙に仮デザンを作ってセメデンを塗りながら貼っつけるだけで完成ですめっちゃ簡単にオリジナルのキャンプ道具を作れるんで皆さんもぜひ試してみてください、まあ、ルミエルランタンって今回言ってるんですけども別にガラスのホヤであれば何でもいいんで、まあ、こういったスノーピークのノクターンとか 全然中華製のメーカーのガラスとかでもいいんでぜひ皆さんが持っているランタンとかでやってみたらいいんじゃないかなというふうに思いますただ一つ注意点があってガラスくっつけてるんでこれあの収納ケースに入りきれなくなります今回このガラスとかビーズとか楽天とかアマゾンで買ったんですけども中にはね透明じゃなかったりそもそもガラスじゃなかったりすることがありますちょっとね複雑で何買っていいか分からなくなると思うんで僕が概要欄に貼ったリンクからぜひ覗いてみてくださいちなみにこののオリジナルのガスラ ン, タン 作ってもう1年半ぐらい経つんですけどもさすがにねこのビーズの部分触るとポロポロ落ちてしまうんですけどこのガラスの部分が剥がれることは1個もないですし何度も使っているんですけどこの接着剤が熱で溶けたりとかもしてないんでこの作り方で十分通用するかなというふうに思いますこれめちゃくちゃいいと思いませんか誰もやってないですしインスタ映え間違いないと思いますただちょっと作るのがめんどくさいですよねわかりますそんなあなたにこちらはどうでしょうかじゃじゃん オリジナルルのキャンドルです実は僕 YouTube 以外にも YahooJapan とかに動画を投稿していてでその Yahoo 上で200万回再生されたのがこのオリジナルキャンドルです作り方がめちゃくちゃ簡単でこの容器に好きな何かを入れます野花でもいいですしなんか写真でもいいですしとにかくなんかロマンチックなものを入れますそこにキャンドルオイルを入れますこのオイルピンクとか青とかたくさんの色があるので好きな色が見つかると思いますそして蓋をすれば完成です 火をつければあっという間にオリジナルキャンドルの完成です。ちなみにこのオイル無臭です。オイルが残っていてもボトル本体に戻すこともできますし、経済的でもあります。このキャンドルで風で消えやすいのでテントに入使用することをお勧めします。あくまでもキャンドルなので照明としては暗すぎますが、雰囲気を作るには最適です。キャンプ場だけじゃなくて例えば記念日だったりとかでも使えるので、キャンパーだけでなく全人類にお勧すすめできるキャンドルです。 キャンプ場の近くにコストコがあるんでじゃじゃーんコストコのチキンを買ってきましたいただきますうんめっちゃ美味しいですねでも美味しいけどなんか味変したいんですよねそんな時に便利なのがこのキャプテンスタックのシェラカップとすりおろし器ですおすすめしたいのはこのおろし器とスライサースライサーなんか100均で買えばいいじゃんと思うかもしれませんがこれシェラカップにガッチャンコすることができるのでスライスした野菜があっちこっちいかないのがグッドなポイントです 大根おろし器とか薬味おろし器もついているんでにんにくとかもおろすことができますこうやってシャラクタップにかぶせればかさばらないので持ち運びも便利ですということで玉ねぎとにんにくを吸って醤油とか入れて簡単に焼き肉のたれを作りました自分好みの味でたれを作れるので皆さんもぜひやってみてください撮影しながらチキン食べたら冷めてきちゃいましたってことで温め直しますかそんな時に活躍するのはこちらデデントのトライポッドバンドル 4, 円ですこれ何のこっちゃと思うかもしれませんがこれこんな感じで。 1台くのめちゃくちゃゃ便利ななキャンプ道具なんですまずトライポッドの作成適当な木が3本あればこのように即席でトライポッドを作ることができますチェーンをぶら下げて下に焚き火台とかを置けばあっという間にクロート感プンプンになります2つ目は如くとして使用できるということこういったフラットな焚き火台でダッチオーブンとか使う時下に炭を置けないんですよね無理やり乗せればいいんですけど固まっちゃうじゃないですかそんな時これを使えば如くとして使えるのでいい感じの火加減に調節することができます 3つ目の使い方もごとくなんですけどこれはガスバーナーに乗せて使う方法中にはこんなに小さくてしかも傾斜がなくて使いにくいものもありますここに乗せればあっという間に大きなごとくのガスバーナーになりますアルコールストーブのごとくにもなのでマジで1台で何でもこなすトレイポットバンドルですこれ巷にひかに人気なので昔は 3,500 円ぐらいで買いたんですけど今は 1,000 円ぐらい値上がりしているので気になる方は早めに購入することをおすすめします 焚き火台の中にとく敷いて鉄のダッチオーブンの中にチキンを入れて蓋をして温めます実はここ最近で買ってよかったらキャンプ道具1位はこのダッチオーブンだったりしますこれロゴスの2020年新作の鍋でダッチオーブンになるしフライパンにもなるし鍋にもなるし超オシャレなお皿にもなるという優れもの鋳物じゃないので軽いからマジでおすすめですこれこんな感じで海に炭を乗せやすいですしマジで使いやすいです思い切って取っ手をなくしている点がグッドです 5000円以下でおすすめのキャンプ道具最後のおすすめするのこちらで電アッシュキャリーです。 これいわゆる引き磁場で、まあ、火のついた薪とか炭とかをこれに入れて持ち帰ることができるというキャンプ道具です、まあ、撤収前に焚き火とかしててもう燃やし尽くすにはちょっと時間がかかるなという時ってあるじゃないですかねそんな時に無理に燃やし尽くすんじゃなくて、まあ、必要な分だけ燃やして次回のキャンプの焚き火でまた使うことができます一般的な引き磁ボってこんな感じで金属製のものがほとんどなんですけどもこのアッシュキャリーはこんな感じでこう耐熱性の布でできるんでコンパクトにまとめることができます、まあ、必要な分だけの薪しか使わないので、まあ、エコっていうかサスティナブルですし、まあ耐 大大量生大量生産消費の時代から変わりつつある中キャンプブームでたくさんのキャンプ道具が消費されているからこそ僕ら一人一人が環境に対して優しいことを積み重ねていって時代の変化についていくっていうのも必要なことなのかなというふうに思います。 ででかかがったでしょうか5000円らおすすめののキャンプ道具14選の紹介でした、えー、今回紹介したこのキャンプ道具たちはえ紹介順に概要欄の方に購入先貼ってるんでえ気になるものがあったら是非チェックしてみてくださいということで今回の動画はこれで終わりたいと思いますではではまた